私には千里 の, <笑>の道のりも勝ちまりも足元の一歩からその確かな一歩がきついともに星を切り出せ。 미라이 だろうか始まりさえ見えない暗い恨みの中でも僕らだけを照らす一筋の光も必ずある。 Oh, God. Oh, God. ありがとうございました